ご招きいただきましてありがとうございます。ポリオです。ポリオとパララです。はい。最近ね、おろそかになっていたガメカツガメガメ会議、それをちょっとやりたいと思います。はい。えっ、ー、とガメガメがガメカツ会議っていうのは、ちょあの皆様のそのカメラに対するまあその分析解析だったり、まあそれともあのわかんないことをまあ私がめちゃめちゃ言ってるプロが。 お答えすすすするとといいいうコーナーナでで、えっと、斉藤陸郎さんからですねご、うん、つも も, ガでもかししててててたまったんですがそれ私もやりました私もそれやったんですよまあ、ね、あのね あの大人の関係でちょっとカットしちゃったんですけどあの、ね、ありましたねあの白魚一きねあの魚が魚の色が色に対応してるんですよねうだったら議論だし赤いんだったらチェリーとか対応してるんだけどそう、白魚だから外れかなと思って俺も白魚通過した瞬間に魚の下段止まって「うい近くみたいなものを言ってたのにしっかり議論が通ってチーンみたいな。 そういうこともあって、そ, うで、ね、それはね、まあ、何なのかっていうと、それはね、バグです。バグです。はい。私言っときます、バグなんで、ただね、やっぱりね、あの、やっぱガメラのプロとしてはね、許容することもやっぱり重要なんで、ということでですね、はい、あの、まあ、これは、あの、しょうがないということで、はい、今日もね、あの、画面の方で実践していきたいと思います。編集がクソということで。<笑> なんでか編集がかかかりますかバさんこれね、なんでかっていうとあの、俺があのこういうふうに、ね、テロップを毎回出してますけどこれって 俺, 俺が置きづきでクソハマってる時にあのメモ帳で残してるからなんですよあの YouTube の編集って俺がスロットでハマってる時にやってるんでそれ皆さん理解してますかということですね、はい、今日も実践頑張ってます<笑><笑> はいいつもご視聴いただきましてありがとうございます3回目ということであのね1ゲームからスタートしてるんだけどまあ仕事さんがねさっきまでいてくれましてえー、リセットということですはい全体リセットということでまあこの店は全体リセットっぽいですね、えー、まあ3回目ということでまあ、だいぶ新しいお店にもなってきまして な、ま、ん、あ、といってもね、やっぱね、後ろに店員さんが立ってないっていうのがね、非常に撮影しやすいといす、やっぱりね、何かね、なんかコンドームだったり、まあ、なんかおっぱいだったり、なんかそういうこと言うと、もうすぐね、すぐ暗い目見てるのがね、もうね、顔見なくても分かるんで、精神的安定中といいますか、まあ、今のね、あの会社に一番求められるであろう、そういうポイントが、ちゃんとね、備わってるんで。 まあ、非常にいいかなと思す、ねはい、終始的にもね、まだ負けてないんでね、この店はね、まあ、今週、です、ね、ついにですね、まあ、Twitter のフォロワー数がですね1万人を超えまして、まあ、1年前、まあ、ちょっと YouTube が始めるから、まあ、一緒にちょっと Twitter もやろうかなみたいな感覚でねやってたんですけど、まさかね、こんなにすぐ1万人を突破するとは思いもしませんでした。 ですね。えー、まあ、生放送をねやりながらま業、あ、務でね。バウンドしていきたいと思います。はい。まあ、その通知はね。またね。あの5月か6月になったらね。はい、えー、またお知らせしますので。 リピートだって3回やってもう7番ぐらいなくなったんだよこの時やっぱちげえなーいやー今日全く負ける気がしないんだよなきょうこの台の新真チを食えるところが食える台っていうのが皆さんにお届けできそうなんだけどもうその頃にはもう皆さんの店舗さんにはもうガメラなんかねんだよな OOOOOOH <laughs> さ、金入らないから何回後ろ行てさ1枚入れようと思ってんのマジでマジ食いねえこの台えー、だっ万千円、えー、とーまあとしては まあ三の一で千四百二十二分の一なんてだいたいそうですね三百四十分の一とで個人的には今ちょうど千ゲームで二回なんてまあ五百分の一ということでえーまあ圧倒的にねまあないとまあこの後はねもう二百二十四分の一を当てる戦いになるんでまあ切るでもね。 私はでもうね数学で教えてるとおりに数学の先生がやった時にねやはりどんなにハマっててもいずれはその確率に収束するいかなる思考をこなせば必ずその確率に収束するっていうことをね習いましたんでここからはもうね数学の授業ですよ必ずね224分の1に。 おおおもうこっちもたまたまたまだったよこれああでもしぼんでるからこれはこれ負けだわ<笑>もう月光相談所行くともうほんと30代40代しかいないんだもうこれはダメですわ三0代の美人はいこそよっしゃよっしゃ 当たり系ビドだわマジでのゲーム。<笑><笑> いい や, ばやったなこれ、まあ、それでも神イやな重計画見ていきたいと思います、まあ、今ね1237回転で、えー、4-0 と合算が308分の1でえっ、ー、と3枚ギョの方が 5.27 分の1で1分1回と あと赤7のやつは赤7プラス1枚約は1回とえー1間切、えー、りなく1ま、えー、あちょっと移動してもいいなここまで歩いたね、えー、もうだって巻きでしとか1000今1 6 0 0だよ、えー、これやっててもしょうがないかはい左の台はねもうあのー、絶対1なんで <笑>右の台に移動してきました、まあ、明らかにね、っても、ね、<音声>いん、ね、<笑>画面などで確定しない中では一番熱い。 まあ、でもうホント携帯は止めつダメなんだよねよしえマジでこれ<笑>確定役ですこれ中断だったらビッグですね<笑>このデ目、俺初めて聞いたかもこれねまあビッタクプではないんだけど上カメラの機体がマジでもでま まあまあまま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 でこしーてあー私ゆるいか何切れた<笑>いやいやいそれたやどうやって入んのマジで。えーえー、おー二はよ う, いうの。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 だけど良かったけどさ<笑>あ、あと250枚しかないんだけど、<笑>俺の3枚どこ行った？<笑>さあ、右だ。ああやばい よ, <笑>どよ。どうさあ、よしよしよまだまだ。 ないからなぁ。ちょっとここ、審議だなぁ。やあ、これこのまま打つのはきついな、どうしようません。やめよう。やります。はい、お疲れ様でした。今日ね。もう一時期千五百本も打ったのに。 なくなっちゃいました。あれね、ビッグの終わった時に辞めればいいじゃんってね。多分ね、視聴者の人はみんな思ってると思うんだけど、やめられなかったんだって。もうあんなさ、なんかさた視聴者さんにさ、なんか、今日お疲れ様でしたとかさ、見おしろと、さ、場面で言われてさ、で、かすってるわけじゃん。で、かすって最後さ、なんかあの鳥にさ、 みたいな感じで避けられてさガチカチンときてさもう300ゲームくらい回っちゃったからさもう500枚くらいの掃除んだけどただにあそこでやめてればね今日ねプラスね6000枚くらいで割れたのにあーもうこのヒヨイがムカつくんだよねマジであの鳥クソが<笑>ということでね、まあ、今日はね負けちゃったんですけど明日はあのマルハンきますしあさっては多分あのグランパ行きますんで<笑> あのー、まあね、パチンコのパチンコはまだまだ終わりませんので、まあ、そこでね、頑張って取り返したいというふうに思います。<笑>はい、<笑>機械のとこもよろしくバ<笑>バイバイ